まあ、そのテストを前にしまして、一応最後 の, あの線形代数1の授業を始めたいと思います。で今日は、セクション 5.2 ですね、線形写像の像と角であの残ったところからあの始めたいと思いますので、えっと、まずあの定理 5.2 の証明の残った部分から入ります。 で一応、この定理自体は、あの皆さん、あの確か先週のこの授業のノートにあると思いますので、映、えーまあ、した人は確認しながら見ていってください。で定理 5.2 はですね、一応3つの事実が述べられていました。あその前に一応、えー、と線形写像を書いておきますと、えっ、ー、と、F を 数ベクトル空間 K の N から K の M ですね。の線形斜度としますと。で、その上で、まず一番目はこれ前回、前々回に証明しましたが、エグの像の集合ですね。イメージエグは KM の部分空間と。 で、えっ、ー、と、あと2つを今日証明しますけれども、えっ、ー、と、2つ目として、F のカーネルですね、角が、えー、KN の部分空間。で、それからもう1つ今日証明する3つ目が、F が、 単車であることの必要十分条件が F の角ですね、カーネルがゼロベクトルのみからなる部分空間であると。そういうことを示します。で、えー、ついでに、一応その図ですね、そのこの辺の図をもう一回復習のために書いておきますと、 ベクトル空間 KN というのがあって、それから KM ですね。二つ の, あの数ベクトル空間があります。あ こ, れこの図もあの 前, 前々回に 書, き、ま、書いた図ですのであの、写してる人はそれを見ながら思い出してください。今写す、二重写しにする必要はないです。で、この KN から KM の間に線形写像 F が、まあ、ありますよという話ですよね。それで、その、 Km のベクトルですね。これをこう全部 F で移していって、こう出来上がったこの Km のこちら の, あの部分集合、その Km の全ての点を移してできたこの部分集合を F の像、イメージ F と言いました。で、前々回はこのイメージ F というのはこの Km の中で部分空間になっているということを示しました。でそれからと、 えっ、ー、と、カーネル、F のカーネルっていうのはどういう集合かというと、えっ、ー、と、まあ、このイメージ F の中にゼロベクトルがあるんですね。で、えー、とどんな線形写像についても言えることは、その KM のゼロベクトルを移すと KM のゼロベクトルに移りますということなんで、このゼロベクトルは必ずあの F のイメージの源であることに気をつけてください。で えじゃあ、まあ、KM の0ベクトルは F で移すと必ず KM の0ベクトルに移るんだけども、まあ、それ以外に、こう、F で移して0に移る点はないかっていうと、まあ、これはあの、F の定義の仕方によってあったりなかったりするわけですね。で、まあ、もし、その0ベクトル以外に、こう、F で移してこう、0に移るような点が、集まりがありましたら、これを F の各、 で、カーネル F とまあ呼ぶわけです。で、今日示すことの一番目は、こ の, あのカーネル F っていうこの集合が、あのこの k ンの部分空間になっているということを示します。で、えっ、ー、と、さらに三番目は、えっ、ー、と、今ちょっと話してたんですけれども、その F で移してあの0ベクトルに移るものがあの、0ベクトル以外にあるかないかっていう話ですね。もしも、えっ、ー、と、F で移して0に移るベクトルが、 こちらの k の0ベクトリ以外になかったならば、この F は単車ですよと。で逆に、もし F が単車だったらば、その、x で移して0に移るベクトリは、この0、1点しかありませんよっていうのが、まあ、これから示す3番目の性質です。ここまでいいですかとりあえず、こういうことを、今日、残りの時間でやります。で、じゃあいきますか。えっ、ー、と、括弧二2番ですね。 えー、と括弧2番なんですけれども、の証明なんですけれども、とまあ、部分空間ということを示しますから、あの前回のやりました証明と同じように、その部分空間の条件ですね。えっ、ー、と、まあ、カーネル F が、まあ、部分空間の 定, 定義として、 えっ、ー、と、三つの条件式がありました。まあ、あの、これ、ここ、これ、分かってる人はいちいち移す必要はないですが、まあ、SS0 と SS1 と、それから SS2 ですね。これを満たすことを、ま、示すわけです。で、 えっ、ー、と、で、一応ですね、この三つの条件式をもう一回思い出しますと、あの、SS0 っていうのは、えっ、ー、と、まあ、0ベクトルが、この、F のカーネルの弦であるということですね。それから、えっ、ー、と、SS1 は、えっ、ー、と、ベクトルの和ですね、えっ、ー、と、X と、 y が f のカーネルだったら x プラス y も f のカーネルであることを示すと。それから ss の2はスカラ倍に関する性質で x が f のカーネルの源であればラムダ x も f のカーネルの源であると。これを示すと。まあ、この3つを示せばいいわけです。 で、えっ、ー、とまあ、ここまで来ればそれほどあの難しくはないと思いますので、えー、さらっといきますけれども、うんと、まず、最初ですね。えっ、ー、と、0がカーネル F の弦であるということなんですけれども、とこれまでその何度かやっています通り、その、 そのどんな線形写像を持ってきても、0ベクトルは0に移るという性質がありました。で、まあ、これでおしまいですね。えっ、ー、と、うんと、カーネル F っていうのは、F で移して0に移るようなベクトルの集まりですから、だから0ベクトルを移して0、F で移して0に移るということは、そのカーネルの定義から、えー、 とまあゼロベクトルはカーネル F の弦であるということがまず示されます。えっ、ー、と、ここら辺で多分、そっか、高さ的には右側の黒板に移ったものですかね。えっ、ー、と、それから、あと、えー、あ、ごめんなさい。これ SS0 ですね。すみません。で、 そのベクトルの和に関しては、うんと、まず、そうですね、先に、その仮定、えっと、fx、こういう、あの、えっと、x と y を用意しましょう。えっと、今、x と y が、 えー、f のカーネルの弦であると仮定しますので、fx とを x y を f で移す、あ、x と y を f で移したものは共に0に移ることにしましょう。そうしますと、ベクトルの和に関しては、x プラス y を f で移すんですけれども、これは、その f が線形シ像であるという性質から、 その和に関する重ね合わせの定理が、成質が成り立ちまして、まあ f、x プラス y を f で移したベクトルが、まあ、fx と fy の和に等しくなるというのが、まあ、線形シャドウの性質から言えました。で、仮、え、定、ー、からこれ、どちらも0ですので、えーと、x プラス y を f で移したものも0、まあ、になると。 上に、まあ、x プラス y も、えー、と F のカーネルの原因ということが示されます。えー、それからと、うんとスカラー倍ですね、まあ。ラムダをその、まあ、スカラーとしたときに、 えー、x のラムダ倍を f で移したものは、これもやはり線形写像のスカラ倍に関する重ね合わせの性質から、<笑> fx をラムダ倍したものに等しいと。で、fx は0ですから、全、ま、体、あ、も0になる。ということで、えーと、x のスカラ倍も、まあ、f のカーネル、 の源になるとということですね一応、その部分空間の定義、条件式となっている3つの式を、あの条件を満たしますので、このカーネル F が、えっ、ー、と、KN の部分空間であるということが示されます。まあ、ここまでいいでしょうか。まあ、これを見示すのはそんな、もう皆さん、そんな見て難しくはないと思いますので、一応まあ確認程度に。 確認をしておいてください。えっ、ー、とまあちょっと映している人がいるのでちょっと待ちましょう。 じゃあ、えー、と問題はですね多分皆さんにとってちょっとハードルが高いと思うのはかっこ3番だと思うんですよね、えーとまあ、すでに分かってる人は い, いんですけども F が単車ということからどういうふうにこれを導くかあとはその逆なんですけれども、えー、とこれをやるにはその F が単車というのがそのあのどういうふうに定義づけられているかというのをあのきちっとあの確認しておく。 必要がありますで、一応それを復習しますと、<笑>カメラ入ってますかねはい。F が単車の定義はどうだったかという と,、えー、と、もし Fx と Fy が等しければ、x と y は等しいと、えー、まあちょっと。 あのー、まだ慣れないかもしれませんが、こういう条件のついた、こういう文で、もしくは数学で言うと命題といいますけれども、こういう形で表されるのが F が単車ということの定義です。で、これはどういうことを言っているかというと、うんとこの逆は、その F が写像ならば当たり前なんですよね。な、え、ん、ー、でかというと、その、 例えば、ここに、ま、X という点があったならば、これを F に移して、ま、FX に移るわけですけれども、もし、この X イコール、あの、Y だったらば、その、写像っていうのはもともと、え、これをですね、ただ一点に移すというのが写像でしたので、だから、 もし x と y が等しければ、それらを2つ写したものは等しいはずですね。等しくなければ、それはもうそれはシャドウではないということになります。ですので、えー、とこの矢印の、うん、と左向き矢印は明らかなんですね。で、単、え、車、ー、と, というのは実はこの右向き矢印に関係していて、えー、と、 この、FX、ときに、その、x と y が、じゃあ、映る前の、映される前の x と y が等しいかというと、それは写像によってこう異なるわけですね。す例えば、一般には、この x と y、元の x と y という点が、まあ、等しかったとしても、あ、等しくなかったとしても、f で映せば、あの、等しいところに行く場合があります。 えー、例えば、そうですね。A として、えー、皆さんおなじみの y イコール x 二乗という関数を考えましょう。これは、あのー、まあ、実数から実数への写像と思うことができるんですけれども、えっ、ー、と、例えば、そうですね、えっと、x が1のとき、えっ、ー、と、y の値1ですよね。えー、ところが、x がマイナス -1 のときも y の値が1ですよね。 そうすると、えっ、ー、と、X と Y と等しくないんだけども、あの、FX と FY が等しいという例になったわけですね。ですので、えっ、ー、と、FX と FY が等しいからといって、XY が等しいかどうか、等しいかどうかっていうのは、必ずしも、あの、常に成り立つわけではないと。で、それが成り立つときには、つまり、えっ、ー、と、映ってきた、FX と Y が、FY が等しければ、えっ、ー、と、映される前の点も必ず等しいっていうのが、 単車っていうことになってるわけです。ということで、単、え、車、ー、のまあ定義はまあこのような形でえと表せるということを理解しましょう。で、えー、と一応、証明には そ, そ, そういうですね定義を使いますので、えー、そしたらまず、あ、そっか、えー、とこ の, の主張でですね、えー、と X と Y が 単車ということとカーネル F があの0ベクトルからのみなるということを示すんですけど、この両方の、両向きの矢印を証明するときっていうのはあの、普通、まあどちらからでもいいんですけど、あの、傾き矢印をこう、二方向に分けて証明します。これも数学でいつもやるやり方ですので、注意してください。ということで、えっ、ー、と、まずじゃあ、 えー、と右向き矢印ですね、示しましょう。すなわち、えー、F が単車であることを仮定して、えーと、F のカーネルがゼロベクトルのみからなるということを示しましょう。そうしますと、えー、とまず、えーと、F は単車という仮定をしていますから、えーと、今、まさにその定義に書きましたように、 えっ、ー、と、もし、ベクトル X と Y に対して FX と FY が等しければ、X と Y が等しいと。まずこれが単車の定義から言えるわけですね。ここまでいいですか。で、えっ、ー、と、これをですね、だんだん変形していって、その、 パネル f がゼロベクトルのみからなるということを示します。で、えっ、ー、とまず最初のステップなんですけれども、えっとこの式ですね、この式をですね、あのー、変形させてみましょう。f x と f y があの等しいということは、えっ、ー、と f x と f y の差がゼロベクトルになると。これはいいですよね。皆さん。で同時に この右辺の方も変形させてみます。<笑>えー、X と Y が等しければ、同値な常識として、X と Y の差が0である。これもいいですよね。ですので、えっ、ー、と、この上の、この文、文、まあ、命題ですね。命題は、次のこの2行目のような形で書き換えられます。ここまでいいですか。一応 あの両辺をそ の, そのままその同値なあの式に書き換えとということで、同じようになりますでで次があの実はポイントなんですけれども、えー、F は線形写像ということを思い出します。そうしますと、実はこの部分をちょっと書き換えることができます。えー、とどう書き換えることができるでしょう。うんと 線, 形内じゃ線形写像の性質で今まで何回か使ったのを皆さんちょっと思い出してみてください。 どう書き換えるかというと、これ実は、えっ、ー、と、和に関する重ね合わせから、f の x マイナス y が0。このように書き換えます。ですので、えっ、ー、と、右辺はそのままで残しとくと、まあ、こういう形でその置き換えることができるんですね。 ここまでいいですか<咳>で、さらに、ここですね、x-y というのを、あのなんかある一つのベクトル、a と置き換えてみましょう。そうすると、こちらも a と置き換えます。 そうしますと、どういうふうに置き換えられるかというと、この辺ちょっと見えないですかね。F の A が0ならば、A が0と。まあ、こういう命題、まあ、文というか命題が導かれます。 さて、これは一体何を言っているかというと、えっ、ー、と、FA が0、FA が0に等しいということは何言っているかというと、これ F のカーネルの定義から、これは、その A が F のカーネルの弦だということを言っているわけですね。F で移して0に移ると。ということは、えっ、ー、と、 そうすると、これ、最終的に何言ってるかっていうと、もし F が、えー、カーネル F、あ、いや、もし A がですね、ごめんなさい。もし A、ベクトル A がカーネル F の弦だったらば、A はゼロだっていうことを言ってるんですね。ですので、すなわち、カーネル F の弦というのは、ゼロ、えー、ベクトル以外にはありえないということを言っています。これ、いいですか。あの、このことから、もし、 A がカーネル F の弦ならば A はゼロベクトルであるということからカーネル F の弦というのはゼロベクトルのみだということがわかるわけですね。このことから F のカーネルはゼロベクトルのみからなるベクトル空間だということが示されます。 この数学における証明というのはこのような段階を踏んであの示されます、まあ、その一例ですのであの確認してください。 で、えっ、ー、と、以上がですね、あのー、右向きは で, ですね、F が単車ならば、カーネル F は0ベクトルのみからなるくあのベクトル空間だということが示されました。じゃあ、今度は逆を示してみましょう。えっ、ー、と、逆は、えーと、カーネル F が0ベクトルのみからなるベクトル空間ならば、F が単車であるということを示します。 でえー、そうします と, うんと、カーネル F は、えー、ゼロベクトルからなりますのみからなりますので、 まずこれが仮定ですね。で、えー、と結論としては何が言いたいかっていうと、その、Fx マイナス、えっ、ー、と、F、あ、そうか、Fx イコール、Fy。もしこういう、X と Y に対してこういう関係式が成り立つんだったらば、X と Y は等しいっていうことを示せれば。 あのこの A が単車ということを言えるんですけれどもじゃあ、X と Y をまあこの K の N から取ってきてもし X と Y が FX と FY が等し い, か等しいと仮定しましょうですのでえと X と Y をまあ KN から取ってきた2つのベクトルとしたえときに FX と Y を と、F、fy があの 等, しか等しいと仮定しましょう。とすると、じゃあ一体何が成り立つかっていうことを調べていくんですけれども、えっ、ー、と、まず、まあ、この式を変形して、<笑> fx-fy イコールゼロになる。まあ、これはいいですよね。fy を左辺に移行 することで、これが成り立ちますから、まだこれはいいですか。で、そうすると何が言えるかっていうと、うんと、まずですね、これ、ここでもう一回、その F が線形作動であるという性質を使います。 先ほどと、え先ほど逆じゃない、先ほどと同じ使い方をしますね。そうすると、あの、ベクトルの和にある、和に対するすね重ね合わせの性質から、x-y を、これ、x で移したものと、これ等しいですから、これが0になると。いうことはなりますよね。いいですか。うーんと ここ1ステップ1ステップのその式の変形やそういう変化をですね、あの、納得できることは大事なので、一応、あの、よく確認してください。で、これが成り立つと。で、で、ここで、その、この次のステップでこのカーネル F がこのゼロベクトルのみだという、あの、仮定を使います。えっ、ー、と、ここで何を言っているかというと、うんと、実は、 ここでは、x-y というベクトルを f で移したものが0に移りますよということを言っているわけですね。で、ということは、この x-y というのは、えっと、f のカーネルの弦だということが言えるわけですね。ここまでいいですか。x-y を f で移して0に移るということは、x-y はカーネル f の弦ですよと。これはカーネル f の定義ですから、これが言えると。 で、ところが、今、仮定からですね、このカーナルアイスルっていうのは、0ベクトルだけですよってことを言ってるわけですね。0ベクトルだけですよと。いうことは、この x-y というのは、実は0ベクトルなんですよってことはその仮定から導かれるわけです。そうしますと、以上をまとめますと、 x-y を f で移して0に移るということと今カーネル f が0ベクトルのみからなる部分空間だということから x-y は0に移りますよ と, ということを言っています。で えー、ここまで来るともう気づいた人もいるかもしれませんが、これを式変形すると、x イコール y なんですね。で、ここまで何が言えたかというと、えっ、ー、と、実は、fx と fy が等しければ、x-y が等しい。あ、x と y が等しい。ということで、これはすなわち、あの、これは f が単車だということを言ってるわけですね。 というふうに F は対応したと。こういう段階を踏んで、まあ、最終的にそのカーネル F が。 ゼロベクトルのみからなる部分空間ならば F の単射ということが示されますここまでいいですかよいしょやり上げておきます えー、ということで、うんえー、この両向き矢印が示せたので、まあ最終的にこの定理 5.2 は全部証明が終わったということになります。 それではあ と,、えー、とこのセクションは例題 5.2 というのがありまして、えー、ともしかすると先週の金曜日 の, あの演習ですでにこの例題 5.2 のような問題をやっているかと思うんですけれどもえどうしましょう一応やっときますか。 もうあの金曜日にやったからいいよっていう人が多ければあのこのぐらいにしとこうかなと思うんですけどもあの一応やってほしいっていう人いますか少しでもいればやりますはいわかりましたじゃあちらほら言いましたんでやりましょう それでは、一応ですね、この授業の最後になりますけれども、あの0対 5.2 の説明をします。えっ、ー、と、線形写像が与えられてるんですね。F は、えっ、ー、と、まあ、K の2から K の2ですから、あの2項の数ベクトル空間から自分自身の線形写像ですと。えー、線形写像ですね。で その点にはどう与えられているかというと、X1、X2 を、と、第一成分は X1 プラス X2、第二成分は 2X1 プラス 2X2 に移す線形シャですと。で、この時に、 まあ、えっ、ー、と F のイメージとまあ、F のカーネルを求めると。えというあの問題です。ので、まあじゃあやってみましょう。 えー、とまず F のイメージなんですけれども、これはえーとまあ定義通りに書きますと、K2 の弦ですね、X1、X2 を F で移したものの集合ですよと。一応元の X1、X2 は、 というその数ベクトル空間ので、す、え、う、ー、これをまあ定義通り、この F の部分を展開しますと、えー、と X1 プラス X2、それから 2X1 プラス 2X2。で、えー、X1、X2 が、K、K2 の弦だと。 まあ、これで一応まあこれは定義通りの書き方ですよね。で、えー、とただその多分皆さん演習問題でも解いたと思いますけれども、うんとまあ、このままではその、えー、とこの第一成分と第二成分にどういう関係があるかというのがいまいちよくわからないですね。ですのでできればもう少しこの第一成分と第二成分 の, あの関係をはっきり書けた方が、表した方があのいいわけです。でそこで じゃあこれを仮にですね、XY と置きましょう。で、えっ、ー、と、上の成分をその XY と置きますと、えっ、ー、と、X イコール X1 プラス X2 と。 それから、あ, あ、か。Y イコール 2X1 プラス 2X2 あこういう、その、まあ、X と Y と、それから X1 と X2 の関係式が導かれるわけです。で、えっ、ー、と、これっていうのはその、えっ、ー、と、X1 と X2 に関する連立一時方程式なんですけれども、 とまあこのえと連立一時方程式からこの変数 x1 と x2 をえと消去しますえっと まあ、消去って言葉は多分皆さんあまり馴染みがないかと思うんですけれどもあの皆さんが今までその連立時方程式をあの解いてきた計算っていうのは結果的にそのある変数を残して他の変数を全部消去するという操作をしてたわけですねですので例えばうんと皆さん x, y, z に関するその連立方程式があったとしたら、その3つの方程式をうまく足したり引いたりすることで、例えば y と z の変数を消去して x イコール何々っていう式を導くことで、その解を求める。それは解を求めるという計算の操作だったわけです。で、この場合は、あの、やはりこう2つあの方程式がありますから、これをうまく何倍化して加えたりして、その、 x1 と x2 という変数を消去することで、ここで、この x と y の関係、関係式ですね。関係式を導くと。ということが、あの実は、皆さん多分演習問題でやっている計算の意味なわけですね。だから、やみくもに計算、 してもできなくはないですけれども、一応こういう趣旨で計算していることころを理解してほしいと思います。そうしますと、どうやって消去するかなんですが、どうやっていろんな消去の仕方があるかと思いますが、例えば、えっと、そうですね。この上の方程式を2倍して、下の方程式を引けばいいわけですよね。そうすると、 2x-y イコール0というふうにこうあの、x1 と x2 という変数が消去されて、その x と y のだけは残った方程式が現れますから、このことから、y は 2x ですよという関係が導かれて、故に、まあ、f のイメージというのは、 えっ、ー、と、まぁ、あ、X と 2X ですね。で、まぁ、あ、X が K、K の源と、こういう形でこう表せるわけです。まずこれが、あの、F のイメージの。 計算ですね。そですので、確認しておいてください。え、はい、それから、えっ、ー、と、次に、えっ、ー、と、F のカーネルの計算なんですけれども、えー、これも、 やはり、まず F のカーネルというのを定義通りに書いてみます。そうしますと、どういう集合だったかというと、K2 のベクトル X1、X2 の集合で、で、F で移して0になるということですから、X1 プラス X2、それから、 2x1 プラス2 x ですね。え f で移したものが0に写ると。こういう集合です。まず、あの、定義通りにこう書いてみます。ここまでいいですか えー、そうしましたらうんと、まあ、条件式これですよね。ですので、あのこういう条件式を満たす、あのベクトル、x1、まあ、x2 の集まりですね、まあ、求めると、集まりを求めると。 いうことい、ね、で、えー、とこれっていうのは結局その、えー、とどういうことをやるかっていうとこの連立の一時方程式をあの解くことになります。 えー、とこういう形の連立一時方程式でしかもあのこれちょっと特殊な形をしていてあの右辺のベクトルがゼロですよね右辺のベクトルがロのような連立一時方程式を何と言ったかというとあの正時連立一時方程式とあの言いましたえっ、ー、と えー、政治連立地方定式あの AX イコール0、まあ、を解くと<笑>いうことにこう希着されるわけです。で、ここで、えー、と一応、まあ、確認のために書いておくと A はこの連立地方定式の係数行列ですね。 えー、と こ, この係数を全部取ってきましたら、1 1 2 2と。それから、X は、えー、X1、XA と。まあ、こういう連立一次方程式をあ解くことになります。ですので、あのカーネル F の計算をするときには、基本的にその、まあ、このカーネル F の条件を満たす、政治連立維持方程式を、まあ、解くということになるわけですね。はい えー、とここでその、この正規連立地方程式 の, その解の性質について少し思い出してみると、えー、とまず、自、え、明、ー、な解というのがあります。えー、この0ロ で, ですね、この0ベクトルに相当する00という自明な解は常に存在します。 このことは実はその、えっ、ー、と、今やっている線形写像の言葉で言うと、F のカーネルがゼロベクトルを持つということに他ならないということを確認しましょう。 で、えっ、ー、と、問題はその、この自明な解である0以外の解が存在で、こういう、あの、連立方程式を満たすものが存在するかどうかってことなんですよね。でもし、もしその自明な解しか存在しなければ、 まあ、F のカーネルっていうのは、えー、と0ベクトルのみからなる、うん、とベクトル空間部分ベクトル空間でそうすると F は、まあ、単車だということが分かります。で えー、それで、まあもしですね、その非、まあ非、非自明な解ですね、ゼロ以外の解が存在すれば、まあそれを求めましょうというのが、最後にやるステップな、計算なんですけれども、まあ、非, 非自明な解が存在すれば、まあそれを求めましょうと。 えー、と今回はですね、その実際に皆さん、そのこの連立一致方程式を解いてもらうとわかると思うんですが、えっ、ー、と、ちょっといいですか、これちょっと上げますよ。で今回は、まあ、これ連立一致方程式で解きますと、カーネル F は、 x-x まあこれあの別に変数は x じゃなくてもあの α とか自分の好きな変数でいいんですけれども、まあ、これが解になるということでこういった形の部分空間が F のカーネルになるということですね はい、えー、ここまで何か質問ありますでしょうか。えっ、ー、と、一応、あの、これで、あの、春学期の線形台数1の範囲は一通り終わりました。で、まあ、その、なかなかですね、この分量の割に時間の制約もあったりして、その、 まあ、本来説明したいと思うこと全部は説明できなかったんですけれども一応僕がこの授業で説明したいと思ったことはですねあの僕の講義ノートの方にあの書きましたので、えー、でま あ, あの必要に応じてあのまた後で参照していただければというふうに思いますでまああのこの授業で そのまあ、一応その線形代数 の, あの基本的なことをあの、まあ、説明すると同時にその、まあ、数学においてですねそのどんなふうに問題を解くかとかそれからどういう道具立てでその現代の数学っていうのは考えられているかというそういった基本的な部分についてこう少しでも あの皆さんに知っていただければあの嬉しく思いますで、まあ、多分これからその皆さん数学にくれる機会は、まあ、人によってはもうほとんどないかもしれませんし、まあ、別の人によってはまた続くかもしれませんけれども、えっとまあ、また何か機会があった時に線形台数は多分微積分と並んでこの現代のこう 現代の科学技術が発展した社会において、なんか、昨今みたいですけれども、その現代の科学技術が発展した社会において、本当にどこでも使われている道具ですので、あのまた皆さんがこれから社会に出たり、あるいは勉強を続けていく中で必要になりましたら、あのぜひ、この線形台数の教科書とか、ノートとか、を広げてみてほしいなと思います。そ、まあ、あそれ以前にうういうじ が来る前にですねこう荷物になってあのこうお蔵入りする人もいるかもしれませんがえーとまあフルコニアに出す前に来年入ってくる後輩に譲ってもらった方があの役に立つんではないかと思いますのでぜひその辺もあの考慮してみてください。というわけであとそうですねあのこの講義も一通り えー、とビデオ収録しまして、で多分こう何事もなければ、あのそのままずっとあの収録した録画も置いているつもりですので、あのまたその復習したくなったりとかですね、あるいはその、このこの話はちょっと聞いてみたいと、<笑>まあないかもしれませんが、えー、思ったときには戻ってきていただければありがたいと思います。 それからあと今回はあのビデオ収録をはじめとして、ティーチングアシスタントの方々にあ大変ご協力いただきました。えー、と今日は柴田さんは集中講義で残念ながらいらしていないんですけれども、黒沢さんと、それから微積分演習でおなじみの、えっと、かぼささん、ね、どうもありがとうございました。はいえー、ということで、 えー、と皆さん、これからあのまあ大学生活続くと思いますがえーとますますあの活躍されることをあの祈りましてえーあと、それからあの試験の成功も祈りましてえこの授業を終わりにしたいと思います。どううもありがとうございました